こんにちは。ついに新型ステップーゴンが発表となりまして、私も事前に新型ステップーゴン多くの動画を取り上げさせていただいたんですけども、今日は全貌についてを明らかにしていきたいと思います。えー、まずはスパーダの、まずはステップーゴンエア。こちらになります。こちらの価格帯としては338万2500円。あくまでも EHEV。で、話題になりました FF のガソリンが 300万以下の299万円とまあいうことになります。で、ここにね、家族の車選選をシンプルにオプションでも加えなくても人気装備が充実って書いてあるんですけれども、実はこの辺ちょっと気をつけなきゃいけないなっていうところを私は言っておきたいんですが、まず、この338万円、まあ、もちろんこの299万円、まあ、この2つなんですけども、1つ目はナビがないということと、ブラインドスポットインフォメーションがない。 パワーテールゲートがついてない、オットマンがない、シートヒーターがついていない、2列目フルオートエアコンになっていないということで、まあ、この辺ついてない装備というのが結構目立ちますで。僕自身もステッパーゴン5年以上乗っていて、ステッパーゴン2台乗って、で今回ノアボクシー、ボクシにしたんですけれども、 ついていた方がいいなって思う装備として、このブラインドスポットインフォメーション。で、一つ目はブラインドスポットインフォメーション。で、もう一つがパワーテールゲート。それからオットマン、シートヒーター。まあ、全部ですね。まあ、この辺は全部ついてた方がいい装備だというついてた方がいいなと思う装備だと私は思っているんですけれども、まあ、それがついていないということになります。 で、その中で、この主要装備というものを見ていただいた方がいいかなと私は思います。でまずは、細かな装備の内容については、後ほどご紹介するんですけれども、この中で私が思ったところとして、このエア、まあ僕の観点としては、どちらかというとノーマル的なイメージがエアってやっぱり強いんですけど、それでも、この16インチのアルミホイールが、 まあ、今回、標準装備になったとっいうところは結構大きなポイントなんではないかなと思います。まあ、そこは見た目を良くするというコンセプトも今回のステップワゴンというのは強かったと思いますので、まあ、それに準じて16インチのアルミホイールが標準でついて、チンが廃止になったということです。それからもう一つ新しいなと思ったところが、この スマートクリアワイパーっていうのがあって、ワイパーにこのウォッシャーのノズルっていうのが付くようになったということです。まあ、ここも少し新しいところかなと思います。あとはまあ新しいところもあるんですけども、基本的にまあさほど大きなその新しさっていうのを感じたいというところだと私は思っているので、この2つに関して今回エアーで新しく加わったところとして大きなポイントだったかなと思います。 で今度は注目のスパーダなんですけども、私もステッパーゴン買うんだったら、いろいろ見てきた結果、今回に関してはこのスパーダかなと思っています。この辺がやっぱり一番いいかなと思ってます。その辺も後ほどご紹介するんですけれども、まずこのエアーの装備に対して、で先ほどの付いていなかった装備に対して、今回この装備がスパーダでは加わったという 見ていいいただくととかかりやすいかと思います。思まブラインドスポットインフォメーション、先ほど私ついてないって言った装備で必要だよっていう装備です。これがつくようになったと、まあ、いうことになります。これすごく重要なところかと思います。それからこのポットも、これもすごく重要です。乗っているときに足を自分の自重で支えなくても乗れてしまうという快適性というのは、やはり使ってみないと分からないということです。 それからパワーテールゲート自体も付くようになりました。それからシートヒーター。スパーダに関しては運転席のみになってしまって、助手席も2列目も欲しいということなのであれば、プレミアムラインを選ぶ必要というものが出てきます。それからフルオートエアコン。スパーダに関しては、先ほどエアでこれが付いてないという装備が大体付いています。付いてないということで言うと、2列目の シートヒーターのみということなので、そういった意味も込めて私、私が買うんだったら、シートヒーターの2列目を諦めてスパーザにするかなと。で、その理由というのは、このファブリックプライムスムースのコンビシート、これが付いている柄になります。で、プレミアムラインになっちゃうと、今度はこのスウェードになっちゃうということです。このシートが私、どうしてもあまり好きになれない。なぜかと言いますと、 スレードになってますので、夏場がとにかく暑くなる、蒸れるっていう、夏場のこの時期の暑い時期において不適切だからです。だったらこっちのファブテクトのシートで、撥水シートを選んだ方が僕はいいと思うし、見た目としても、撥水性のシートの方が黒基調でいいかなと。 でスウェード基調なんですと、どちらかというと黒っぽく見えるんですけども、少し光が当たると茶色っぽく見えてるっていうのもあるんで、まあ、そういった観点からも含めて、機能性とかビジュアル性とか、そういったところを含めて考えると、僕はファブリックのプライムスムースのコンビシートの方がいいなっていうことで、シート重視で、まあ、2列目のシート板つかないけども、まあ、しょうがないなっていうことで、スパーだかなと思っています。はい。なので、これが一番いいなと。 ついていてほしい装備もしっかりとついているということで、スパーがすごく注目できる車かなと思います。最後にこちらのプレミアムラインになりますけれども、プレミアムラインになりますと、今度は、プレミアムラインになりますと、目玉となるところというのが、この、先ほど言いましたが、スウェード調のこのシート。これも好き嫌い分かれてくるところがありますので、この辺が結構大きく左右するかなと思います。プレミアムラインを選ぶという上で。 それから2列目のシートヒーターと17インチのアルミホイールが EHEV でもガソリンでも両方標準として付いているというところ。これが大きな目玉になってくるかなと思います。マルチビューカメラとかアダプティブドライビングビームっていうのは、まあ、ステップアゴンとしては大きな装備なのかもしれない。このアダプティブドライビングビーム初めてなんですけれども、 他メーカー、それから他車 種, 種を見ると、まあ、この辺も当たり前のようにまあついているものだったりするので、まあ、あまりついているからといって、購買意欲がそそられるかというと、そうでもないかなという感じです。なので、総合的に見て考えたときに今回、今回の鉄板号に関しては、このスパーダがまあ私としては一押しかなと。思います。次に使用装備になるんですけども、使用装備は、 前代の RP5 に対しての変化点という観点で見ていこうと思うんですけれども、まずこちらのホンダセンシングに関して、まあ、大きなところで言ってしまうと、第3世代のホンダセンシングが積んでありまして、まあ、新しくなったフィットからのものがベースになっています。シビックと同じものがついていまして、大きなポイントとしては、こちら、ご発進抑制機能、それから後方ご発進抑制機能。 近距離、衝突軽減ブレーキ、歩行者事故軽減ステアリング、この辺が大きく変わっています。あともう1つはトラフィックジャム、アシストということで渋滞運転支援機能、これだけだと分かりにくいんですけれども、要するに渋滞しているときでもステアリングのアシストが効くという機能になっています。この辺が大きなポイント。あとはまあオートハイビームも新しくつくようになったということで、仙台のステップワゴンに比べると、やっぱりこの辺のホンダセンシングというのは 大きく機能としては充実して進化しているというところがまず一つ目玉として言えるところかなと思います。それが全車数、それが全グレード標準で装備されているということ、ここが結構大きなところかなと思います。アダプティブドライビングビームはプレミアムラインのみに装備されているということになります。次にパーキングセンサーシステム、それからブラインドスポットインフォメーション、近距離接近通報装置、 この辺も先代のステップアゴンでは付いていなかった装備になっています。まあ今のホンダ車でしたらもう当たり前のように付いている装備ではあるんですけれども、この辺は今回の新型でアップデートされているポイントになっています。それからこちら、アジャイルハンドリングアシストが今回新しく新型のステップアゴンになって、 装着されたというのも大きなポイント。この辺は走る楽しさというのがまのも度変わっているのかというところが気になるところなんですけれども、ここは試乗動画の時に上げていこうかなと思います。それから前席シートベルト非装着警報ということで、シートベルトリマインダーが新しく付くようになったということと、サイドアンダーミラー。こちらになります。これが付くようになっちゃったということです。これミビタムビナーっていうやつなわけなんですけれども、 これが先ほどお話しした通りなんですけども、このマルチビューカメラシステムがついていても、ニビタブミラーというのがついてしまっているということになります。次に、快適装備、メーター関係なんですけど、クリーンエアということで、こちらのエアコンが少しバージョンアップしているというのも大きなところにあると思います。それから PTC ヒーターということで、 自己温度制御システムというものが、ここに書いてあるんですけども、それが新しく付くようになっています。前列 USB チャージャー、t y p e C、1 列, 列目、2列 USB チャージャー。この辺になります。でステッパー号のこのハイブリッドに関して言うと、まあ、前列付いているということで、まあ、こちらになるわけなんですけれども、ここも、この装備もかなり大きなポイントになっているかと思います。 で最後にこちらです。予約ロックというのがつ、まあ、くようになったと、まあ、いうことになります。まあ、ここは私予約ロックつかないんじゃないのっていう話をさせていただいたんですけれども、あの申し訳ありません。確認はしたんですが、まあ、予約ロックキットというのは、まあ、最予約ロックというのは、まあ、最終的に付いたということで、まあ、ここは非常にいいポイントなのではないかなと思いますで。それから下の青いところに行きますけれども、静電タッチ式センサー付きのパワースライドドア。 e g オープンドアハンドル、この辺が新しく導入されている装備になっていますで先ほど言いました薬ロックに関してはここです降車時オートドアロック機能ここになりますここが新しく今回追加されていますデジタルグラフィックメーターの 10.2 インチマルチインフォメーションディスプレイエネルギーフロー EHEV 車 PM2.5 対応、高, 高性能囚人フィルダー。最後に、リマインド、リアシート、リマインダー。ということで、この辺が新しく追加されています。最後に、インテリアに関しては、大きなポイントとしては2点になりまして、スウェード、スエード超表皮、プライムスムースのコンビシートが新たに導入された。これは、 プレミアムラインに導入されています2列目のオットマン、これはスパーダとプレミアムラインに新たに導入されているということで、この2つになっています。続きまして、インテリアなんですけど、パーテールゲート、メモリー機能付きということで、こちらの方がスパーダとプレミアムラインについています。これも新たに導入されたものになっています。逆に、こちら。 サングラスボックスって書いてあるんですけども、このサングラスボックス自体は付いているんですけれども、後ろの広角のレンズというのが先代には付いてたんですが、それが今回廃止されています。でこの防弦ルームビア、これが新たに付くようになりました。収納式ドリンクホルダー、こちらも収納式というところが今回 新, た し, 新しくなっているところになっています。 ポップアップフック。これは、インパネに、助手席側についているフックのことになります。これも新たにつくようになっています。プレミアムライン、それから足回り、走行関連メカニズムということになりますが、プレミアムライン専用デザインということで、ハイブリッドでも17インチのホイールが装着されるようになりました。エレクトリックギアセレクター。 こちらもアコードと同じような方式に変わって、原則セレクターというものがスパーダとスパーダのプレミアムラインには付くようになっていますで。このエレクトリックギアセレクターなんですけど、ドライブモードと今回 B モードということになっていますので、先代はドライブモードと S モードってスポーツモードが選べたんですけども、それが今回付いています。 いません、はい、主に主要装備の先代との変化点については以上になります。最後に主要諸元になりますで。大きくは車体とパワーユニットと燃費、この辺についてをご紹介していきたいと思います。まず大きくなった車体ということで、どこが大きくなったのかということを細かく見ていきたいと思います。 こちら、今回エアに関して、エアとスパーダプレミアムラインに関しては30ミリ違いますけれども、エア1800に対して従来のノーマルのステップアゴン比で110ミリ全長が伸びています。スパーダはどうかと言いますと、スパーダは仙台比に対して70ミリ大きくなっていると。次に全幅になりますが、今回3ナンバーサイズになったということで、 仙台の5ナンバーサイズからプラス55ミリ大きくなっています。次にホイールベース。これは2890と仙台と変わっていないです。トレッドに関しては前後でプラス15ミリ増えています。まあ、この辺に関しては、やはり僕がマイナーチェンジって言ってる理由のね、重たるところとして、まあ、ホイールベース変わってないってことは車体基本的に同じだと。でこちらのトレッドに関しても15ミリということで考えると、 15ミリ程度のトレッド幅の拡大ということになりますと、ホイールのオフセット、マイナス側のオフセット値が増えていて、それが15ミリアップして、それでトレッドの幅というのを対応しているのではないかと思います。次に最低値意方に関しては、エアとスパータでマイナス10ミリ、プレミアムラインに関してはマイナス5ミリ下がっています。 気になる車重です。今回車が大きくなって車重どの程度変わったのっていうところなんですけれども、エアーに関してはオリジナル比でマイナス30キロ。スパーだとプレミアムラインに関してはプラス20キロ。今回重くなっているんですけれども。で最後、客室寸法客。客室内寸法なんですけれども、こちらが2845となっているんですけど、仙 台, 仙台に対して375ミリ短くなっています。 その代わり、幅に関してはプラス45ミリ、高さがプラス5ミリ広がっていると、まあ、いうことになっていて、車としては結構大きくなっているっていうふうに言われているんですけども、実は車重は20キロ増ぐらいで、かつ、普通のス パ, ーダに関してスパーダに対してはプラス70ミリ程度の全長アップということなので、ほぼほぼ。 先代のスパーダに比べてもそんなに車としては大きくはなっていないのかなと私個人的には思うところになります次に原動機初めてこちらの方は公表されたわけなんですけども、えー、簡単に言ってしまうと変更はほとんどされていないと基本的には同じものが搭載されていると言っていいと思います違うところに関しては、まあ、こちらも以前からアナウンスしてるんですけども圧縮比が 13から 13.5 にアップしてるということになります。あとはクランクシャフトの合成アップされたクランクシャフト。この使用所見には書いてないんですけれども、新しく Civic EHEV で搭載された直噴の EHEV ユニット。あちらが クランク合成アップとされているものが搭載されているんですけれども、まあ、こちらの今回のステップアゴンに関しても、まあ、それが今回入っていると、まあ、いうことになっています。だから骨格に関しては共有のものになっているのではないかと思いますで。エンジンとかモーターの出力、この辺に関しては変わっていません。ただ、エンジンの最大トルクの発生回転数というのが3500から4000回転になっています。 最後に燃費になりますけれども、こちら予想外だと思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、その燃費に関しては、仙台がリッター20に対して、今回 19.6 になっています。コンマ4下がっています。その代わり、市街地モードでのこちらの燃費が上がっていて、仙台に対して 0.5 上がっています。郊外高速モードに関しては残念ながら落ちていまして、マイナス 1.2。 高速道路ですとマイナス 0.3 ということで、トータルで 19.6 という数値になっています。この市街地モードが少しアップしたっていうのは、もしかすると、バッテリー自体も、こちら見ていただくと、リチウムイオン電池 の, この個数、セルの数自体は72個っていうのって変わらないんですけれども、以前も紹介した通りなんですけど、 DC-DC コンバーターが IPU に近いところにあったものが、今回 PCU に近いところにセットされたと、まあ、いうこともあって、まあ、その辺の効率アップで、この市街地モード、い、ま、わ、あ、EV が多用される領域においては、燃費性能が上がったんではないかなというふうにも考えられるかなと思います。で最後にここです。プレミアムラインが17インチになっているので、 このサイズアップがプレミアムラインに関してはされているというところが大きな違いになると、まあ、いうことになります。はい。ということで、今回、早変り表から使用装備、使用書源ということで、先代との比較の観点でご紹介をしてきたんですけれども、まあ、やはり一番僕自身がおすすめする ステップワゴン2台乗ってきて6年目になっていて、新型ボクシーを購入したという経緯があるんですけれども、もしステップワゴンを購入するんだったらば、私はプレミアムラインではなくて、このスパーダにしようかなと、まあ、いうことで、まあ、スパーダはついてほしい装備というものがちゃんとしっかりついています。 まあ、2列目のシートヒーターだけはちょっと付いていなくて残念なところはあるんですけれども、付いていて欲しい装備というものが最低限付いていること、最低限ついていると、まあ、いうこともありますので、やっぱりスパーだかなと。で、この364万1000というのは一番安い価格のものになってくるんで、僕自身も最終的に自分が乗る車でフルオプション、フル装備で見積もりを取ったところ、まあ、だいたい四450万ぐらいになってきますので、価格としては このメーカー希望小売価格、この車両の本体価格、この価格よりもまあ約100万円ぐらい高くなると、まあいうふうに見ていただけるといいのかなと。そうしますと、バーダのプレミアムラインに関してはだいたい480になってきますので、まあ、だで500近いところになってくると、まあ、いう見方ができるし、こちらに関しても、エアーに関しても、だいたい乗り出し的には、まあだいたい400超えてくるのかなというふうに見ていただけると、 検討ししやすいいいのではないかなかと今回思いました。ステッパーゴン、今回発表になりましたので、まあ、私も新型のステッパーゴン、今後、市場レビューということでしていく予定でおりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。当チャンネルでは車よびカー用品のレビューを行っております。最近は車よび車のガジェット、